こんにちは。夢占い TV です。今日はガチョウの夢についてお知らせします。ガチョウ関連の夢を見ると、台所仕事が増え、家に食べるものがいっぱいになることを暗示する夢です。いっぱいになるという暗示の夢です。ガチョウが家の中に入ると財宝や利権が生まれ、ガチョウが大声で泣くと、くどき文句や悩みが生じると言われています。ガチョウに関する夢占いの事例が多く、ガチョウ関連の夢をオーディオブック形式で、 読み上げる予定です。聞いてみて、昨夜見た夢と比較して、夢を解き明かしてみてください。詳細はもっと見るを確認してください。ご不明な点はコメントでお問い合わせください。ありがとうございました。ガチョウの肉を食べる夢。身近な人に病気や良くないことが起こる夢である。ガチョウのメスとオスが喧嘩をする夢。些細なことで夫婦喧嘩をする。揉め事、口論、訴訟、事故などの不幸が起こる。 ガチョウが庭に糞をし散らかっているように見える夢。穀物や財宝が生まれ、食べるものがたくさんある、横量、お金、食福、喜び、呉福などが舞い込んでくる。ガチョウが澄んだ水の上で静かに遊んでいる夢。家内がいつも平穏無事で、やることなすことすべてが順調でうまくいく。ガチョウが外で人間の人気者ぶりを聞いて泣き声を上げる夢。思いがけず人事事故が起きたり、周囲が非常に複雑で騒がしくなる。ガチョウが台所に座っている夢。 台所の暮らしが増え、穀物がいっぱいになる。財物、お金、物品、ご馳走の準備などがある。ガチョウが卵を抱いているのを見た夢。生産業や食品業などに投資して、多くの利益を上げる兆し生産。食品業に投資して、事業業績を上げ、金持ちになる財産やお金が生まれる。ガチョウが人気の素振りを聞いて鳴き声を上げる夢。思わぬ事故などで、周囲が非常に騒がしくなる予兆。ガチョウがネズミを捕食する夢。 思いがけず泥棒を捕まえたり、悪気を退治したりする、成果、成功、勝利などの小踊りがある。ガチョウを追いかける夢。常に慌ただしく、仕事の忙しさのために、体が疲弊する出張、旅行に行くことになる。ニワトリがアヒルやガチョウなどと戦って相手を殺す夢。ニワトリがアヒルやガチョウなどと戦って、相手を殺す夢を見ると、将来、家庭に楽しいことが起こり、障害や悩みなどが解決する兆しです。 澄んだ水の上でガチョウが言うと泳いでいる夢。やることなすことすべてが糸がほどけるようにうまくいくようになり、家が繁栄して平穏になる兆し。台所にガチョウが入ってきて座っている夢。台所の家計が増え、家に食べるものがいっぱいになる。夕ガチョウとメスガチョウが互いにつつきあって喧嘩をする夢。些細なことで夫婦喧嘩をする、前兆であり、喧嘩、口論、訴訟、事故などの不幸が訪れることを暗示する悪夢。アヒルやガチョウが家の中に入ってくる夢。 家畜は財産と労働者を意味するので財産が増えたり優秀な部下、使用人、家政婦、恋人などが新たに家に入ってくる。ガチョウが泣いている夢誰かがあなたを騙している暗示である。自分がガチョウの後ろをゾロゾロとついて回る夢。いつも忙しい仕事で体だけが疲れるだけで思うように仕事が進まない暗示。大きなガチョウが家の中で遊んでいる夢。家に刑事があり財やお金が入る警備、守護神、家守りなどが家を守ってくれる。